ですしコメントでもあの書き込んでいただくことができますか。あのとっても美味しかったのであの帰国するときに箱買いしてきました。これもすごくおすすめです。はいはいはい、皆様はございますでしょうか。うね、あ、ミキさん。はい。はい、えっ、ー、と私はえっ、ー、とこのこのグアバジュースが大好きで、えっ、ー、と現地産の味が出るのでお友達に配ったりしました。 あと、なんかキャンディーレイ、こういうキャンディーレイみたいな、こういう入れ物をドンキの文具コーナーか、なんかカードコーナーで見つけたんで、こういうのにいろんなばらまきお土産をこう作ってキャンディーレイにして、えー、お友達にあげたりもしたことがあります。和子さんの話もすごい参考になって、メモいっぱい取りました。あああ、りりがががととううごござざいいいままます。ありがとうございます。あえー、とです、ね、ドンキーは大体のものも揃いますよね。<笑>